どうした橘出た部屋に名前に「5」のつくあいつが落ち着けバナドアを全開にして8回をシュッとすればほーら逃げていったおー問題があるとすれば昆虫のいないこの世界にあいつが出ていってしまっていいのかということうー